皆さんこんこにちは私たちは東京都日野市から参りました実践女子大学よさこい相談部ウィングですコロナで活動を制限されたりお祭りに参加するのが難しい中伊藤元気祭りに参加することができ私たちはテンションが上がっております4分間に全てを込めて全力で元気に可愛く演舞いたしますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします 参りまりす銀河ステーション銀河ステーション気が付くと見覚えのないチップを握りしめていた「WING2021 サック ベ、はい、ッドのごとくあれくる 日は流れるあなたとの日々を心にしまい 参加ソースで 先生